ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。トイレットペーパーで山を作ります。キッチンペーパーと被らないようにトイレットペーパーです。山は大体コーナーに作るのがお決まりですね。道路は A4 サイズの紙に印刷しました。紙を貼り付けました。山の設置場所はやっぱり右上ですね。 では、直角に立てるダンボールを切ります。トンネルの入り口も切っておきます。直角に段ボールを立てます。全体はこんな感じ。トンネルの入り口を配置します。山の形を作っていきます。頂上は平らにします。 取り外しできるように山肌を作ります。段ボールで骨格を作ります。上からかぶせるタイプの山の骨格ができました。さて、ここでトイレットペーパーを準備します。新しいトイレットペーパーを使います。シングルタイプが扱いやすいです。さらに、ヨーグルトの容器とボンドを準備します。ヨーグルトは食べておきました。美味しかったです。 うまい。水を入れて、ボンドを入れます。ボンドは水溶性なので、溶けるんですよ。このくらいかなーぐるぐる。ぐるぐるー。ちょっと、溶かしてみましょう。ぐるぐるぐるぐる。ボンド水を作っています。 もうちょっと、ボンドを入れましょう。もう少し、白くならないと、固まりません。もっと入れてもいいかも。かき混ぜます。混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ。いい感じのボンド水ができました。水が蒸発すると、 ボンドが残って固まるんですトイレットペーパーを長く丸めてこうやって山の骨格に乗せます全体にトイレットペーパーを乗せていきます長く丸めます4から5回丸めます山の骨格にこんな感じで乗せます 山を取り外しできるように段ボールを敷いています。さっき作った水に溶かしたボンド水を振りかけます。段ボールの切れ端で振りかけた方が振りかけやすいです。地道にボンド水を振りかけます。ボンド水をパラパラ。 水をパラパラ割り出しは時間がかかる全体的に湿らせるだけですよびちゃびちゃにしないように注意してくださいここまでできたら1日乾燥させましょう 乾燥したら、色を塗ります。匂いがないアクリル絵の具を使っています。トイレットペーパーは、ポンド水のおかげで、パリパリしています。塗り塗り。アクリル絵の具は塗りやすいですね。アクリル絵の具も乾燥すれば、固まります。ここまで塗ったら、また、乾燥させましょう。将来、この上に、 雷剣をくっつけます。茶色のところは展望台にしようかな。乾燥したので取り外してみます。裏側はこんな感じです。トンネルの入り口をくっつけます。上下左右がぶつからないか試運転してみます。あとは雷剣や柵、人を配置していきリアルな山っぽくしていきます。 お、トンネルをくぐり抜けました。山との境目などには、雷剣をくっつけて、隠します。茶色のところには、柵付けたい。次は、下のトンネルは、うまく通過できるかな下のトンネルも、うまく通過しました。山が、うまく作れましたね。駅に到着します。では、ご視聴ありがとうございました。